世界のためだなんて思っていません。どうも、政治いろいろの学部です。世界はすでに韓国人の卑劣さ、無能さ、異常さを知っているとは思いますが、それでも油断は禁物です。韓国初の女性外交部長官として、 一躍話題を呼んだカン・ギョンファ氏。久しぶりにその名前を見たような気がします。勇敢富士の記事を引用します。韓国から久しぶりに朗報が届いた。国際労働機関 ILO の事務局長選挙で、韓国のカン・ギョンファ前外相が大敗落選したのだ。これに関する 韓国の報道をつぶさに読むと、負けた時の大本営発表の手本のように思える。韓国型の奇弁、軽機弁を学ぶ良い材料だ。なぜ朗報なのか。ILO 事務局を握ることで、いわゆる徴用工問題を ILO マターに持ち上げて、日本に嫌がらせをしようとする意図が見えすいていたからだ。 韓国には女性割り当てという言葉がある。高いレベルの職位に女性をつけることを、ほとんど無条件に良しとする社会的雰囲気だ。自尊心がことさら強い韓国人にとっては、韓国の常識は世界の常識だ。ILO の事務局長選挙でも女性割り当てが働くはずと考えたのだろう。韓氏は 労働問題にタッチした経験が全くない。しかし、そんなことは国連高官出身で世界十大国である韓国の外相を経験した人物という振り込みで書き消せると読んだのかもしれない。何よりも初の女性事務局長の誕生が歌い文句だった。東亜日報の投票前触れ記事は 韓国の常識に基づく期待感が滲み出ていた。が落選。中央日報は惜しくも苦敗と報じた。国営通信社である連合ニュースは外交当局者の範囲分析を報じた。ILO 特有のアフリカ、ヨーロッパなど地域ブロック及び労働者、使用者グループ間の相互牽制に伴う 結集で落選したことを残念に思う本来なら勝つはずだったのに負けてしまったのは ILO の得意な内部事情のせいだといった思いが伝わってくる。しかし当局者はこう続けて胸を張る。各国への支援要請過程を通じて我が国がグローバル先導国家として国際労働協力に 積極的にに寄与していいくという意思を国際社会に示せた今後も資質と力量を備えた我が国民の国際機関トップへの進出のための努力を継続していく政権と暴力労組が手を握り労災事故件数、労災死亡件数とも世界トップレベルにいる国が何を言うのかいや、これぞ敗北した場合の 韓国型大本営発表の典型、景気弁術なのだ。ところで、選挙での投票数はどんな状況だったのか。連合ニュース、中央日報、朝鮮日報、ハンギョル新聞、どこにも載っていない。と思っていたら、韓国経済新聞が伝えた。東郷の元首相が投票権を持つ56カ国のうち、 三十カ国の支持を集め、過半数を制し、当選を決めた。二位はフランスの交換で二十三票。で、監氏は二票。五十六票のうち二票でも、韓国では惜しくも苦敗と表現するのだ。いい勉強になった。とのことです。勇敢富士もうまいことを言いますね。韓国型の機弁を軽機弁とは、 ちょっと惜しいなと思うのが、そもそも韓国には奇弁しかないので、軽奇弁というよりは、奇弁イコール韓国なのではないかと思う点ですね。韓国人の特徴の一つとして、実力もないのに他者の称賛を浴びたいという欲求が異常に強いというものがあります。ムンジェイン大統領はその典型でしたね。出来もしない、誰も望んでもいない、 朝鮮戦争終戦宣言に固執しあわよくばノーベル平和賞も得ようとするその姿は浅ましいの一言に尽きるものでした韓国人が国際的組織の事務総長を務めたのはおそらくパン・ギムン元国連事務総長が初めてではないでしょうか国連事務総長という職は一般的に途上国から選出されるのが常とされています こうした事実も知らず、パン・ギムン氏が選出された際に、世界大統領だと大喜びしていた韓国人も滑稽極まりないのですが、当のパン・ギムン氏もまた滑稽な存在でした。2009年には、アウン・サン・スー・チー氏と面会するためにミャンマー入りしますが、面会も果たせぬままミャンマーを後にしています。パン・ギムン氏ほどありとあらゆるところから、 無能と評された国連事務総長はいないのではないでしょうか。ニューズウィーク紙は無能ぶりが際立っていると評し、ノルウェーのモナ・ユール次席国連大使は非力な傍観者、アメリカのボブ・コーカー上院外交委員長は一言無能、ニューヨーク・タイムズ紙はどこにいるのかわからない男など、世界各国から 過去最低の国連事務総長と叩かれています韓国人に国際的組織の重要ポストを任せてはいけないという教訓は、このパン・ギムン氏から出たと言っても過言ではありません。パン・ギムン氏の後、WHO 事務局長に立候補したユ・ミョンヒ氏もまた、韓国人の異常性を世に知らしめた人物と言っていいでしょう。ナイジェリアの おこんじょいわらしと争っていたユ・ミョンヒ氏ですが、通常は勝ち目がないと認めた瞬間に辞退するのが通例にもかかわらず、ユ・ミョンヒ氏は最後の最後まであがき続けて辞退を拒否し、世界に集大をさらしました。最終的にはしぶしぶ辞退を了承し、WHO 事務局長は無事おこんじょいわらしになったのですが、もし ユ・ミョンヒ氏が WHO 事務局長になっていたら、日本を標的にしていたのはほぼ間違いありません。決して世界のためなどではなく、自分が賞賛を得るため、反日のため、国際組織の重要ポストに立候補するのが韓国人の常というわけです。もっともユ・ミョンヒ氏については、当時のトランプ政権がナイジェリア候補の誕生を歓迎せず、 ユ・ミョンヒ氏を支持していたこともあり、引くに引けない状態だったという側面もありますが。そして今回のカン・ギョンファ氏です。カン・ギョンファ氏は、韓国初の女性外交部長官として一躍有名になりましたが、元はただの通訳です。英語が話せないムン・ジェイン大統領が、カン・ギョンファ氏の流暢な英語に驚き、外交部長官に指名したという話もあるくらいです。 その流暢な英語力とは裏腹に、決して交渉がうまかったわけではありません。2018年には G20 外相会議に出席し、北朝鮮に対する人道支援を訴えますが、多くの国に反対されて、議長声明に、北朝鮮への人道支援という文言が盛り込まれることはありませんでした。2019年には、 BBC の人気インタビュー番組であるハードトークに出演し、司会のステファン・サッカー氏から、徴用工問題、放射能検査の問題について絶る鋭く切り込まれ、立し立ちになっている場面が報道されています。要するに、通訳としては優秀かもしれないが、自分で何かを考え、交渉を上手に運ぶという能力には、 一時しく欠けている人物ということが言えます。そのカン・ギョンファ氏が ILO 事務局長選に出馬するというのは、これはもう理由は二つしか考えられません。一つは賞賛を浴びたいという韓国人特有の考えから来るもの。そしてもう一つは、ILO の場で日本の慰安婦問題を国際的な問題にしたいという欲望です。幸いにして、 カンギョンファ氏は五十六票中わずか二票のみの獲得という大惨敗を喫し、事務局長になることは避けられたのですが、安心することはできません。韓国はいずれまた第二第三のカンギョンファを国際社会に送り出そうとしていることは明白です。その時に言わないでも分かってくれるはずという日本風の奥ゆかしさ、一心伝心は。 残念ながら国際社会では通じません。韓国と同じ土俵に立とうとは思いませんが、それでもやはり日本も韓国人がいかに卑劣かを少しは国際社会に訴えてもいいのではないでしょうか。国際社会では沈黙は了承の証、もしくは服従の証でしかありません。我々がこわだ高に言わなくても世界は 韓国の卑劣さに気づいていると考え、それにあぐらをかくのはいささか芸がないのではないでしょうか。韓国と同じ土俵に立つわけでは決してないのですが、日本もやられっぱなしではなく、そろそろ自己主張してもいいのではないかと思ってしまいます。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、